日本は今の状態でオケーですどうも政治いろいろの学なぶです文在寅大統領の訪日キャンセルについて韓国はまた日本の責任にしているようですが日本の取るべき戦略は変わりません元菅内閣参事官の高橋洋一さんの分析を紹介しますザクザクの記事からの引用です 韓国のムン・ジェイン大統領が東京五輪の開会式に合わせて訪日することが検討されていたが見送られた。菅義偉首相はもともと日韓首脳会談について積極的ではなかった。本コラムに再三書いてきた通り、菅首相は官房長官時代の2015年、慰安婦問題に関する日韓合意で、安倍晋三政権内で実質的に汗をかいて 合意までこぎつけた当事者でもあり。それが保護にされた怒りは強かった。さらに、いわゆる元徴用工問題でも、日韓請求権協定を破った韓国への不信感もあったのだろう。それが6月13日に行われたイギリスでの先進7カ国首脳会議において、日韓首脳会談について、労働者、元徴用工問題と慰安婦問題は国と国との約束。 そうしたものが守られていない状況でその環境にはないという菅首相の発言にもなっている。G7 へのオブザーバー参加が許された韓国は、しきりに日韓首脳会談を求めていたが、菅政権では日韓問題のボールは韓国側にあるので、韓国が解決策を提示すれば日韓首脳会談の意味はあるが、それなしで会談する必要はないとしていた。 この G7 の対応について韓国メディアから略式の日韓首脳会談実施で暫定合意していたのに日本が取り消したとかの報道がなされたが日本は否定した。韓国メディアの報道は首脳会談をやりたかった韓国政府からのリークであろう。とのことで当チャンネルでも何度もお伝えしていますが6月の先進国首脳会議で オブザーバーとして参加が許されたムン大統領は、日韓首脳会談を開きたかったようなのですが、日本が求めている是正措置を講じていないのであれば、会う必要はありませんからね。そもそも略式の日韓首脳会談というもの自体が存在していませんし、暫定合意なんて言葉もありません。デートの誘いを断ったら、断った方が悪くなるという例えが当てはまる事例は、日韓関係にはこと書きません。 もちろん韓国からの誘いです。今の菅内閣政権下では基本こちらからは誘いません。引用を続けます。ところが7月に入り、東京五輪が近づくと、再び韓国側は文大統領の訪日及び日韓首脳会談を求めてきた。外交儀礼として五輪開会式の招待状は各国政府に送付されており、形式的には日本からの招待だ。 この韓国の動きに呼応したのは自民党の二階俊博幹事長だ。7月14日、二階氏は訪日していた韓日議連の幹部に文大統領の訪日を歓迎し、その実現に協力を要請した。韓国側が日韓首脳会談を求めていた狙いは、日本の韓国に対する輸出管理の緩和だろう。しかし、慰安婦合意の保護や徴用口判決への不作為は、 それ以前の話でありまずそれらを韓国側が解決するのが筋だそうした解決なくして日韓首脳会談なしという戦略的放置を日本政府は継続させている東京五輪に際して文大統領が訪日すれば外交常識にのっとり丁寧に対応するとしていたがこれは戦略的放置原則の中で各国首脳との五輪外交と同様に 儀礼的かつ短時間の首脳会談という意味だった。とのことで、オリンピックは祭典なので、訪日される要人には礼儀として向こうが求めるなら、ゲストとしてホスト国の首相や国家元首は基本合いますよね。高橋洋一さんといえば、あのサザナミ発言という至極真っ当な数値に基づいた客観的分析を行ったわけなのですが、それが問題発言として炎上し、 一躍有名になりました。安倍内閣の時からずっと政策に関わり、安倍・菅両内閣の内情に詳しい方です。高橋さんはご自身の YouTube チャンネルで、安倍政権の時に始めた韓国に対する戦略的放置の責任者は、今の菅総理だと述べられています。さらに、パク・グネ政権の時に日本側が10億円を拠出して作った 慰安婦基金の実務担当者でもありますこの慰安婦基金は文大統領によって保護にされてしまいましたが、韓国の筋の通らないを通り越して、小学生も驚くようなダダッコのような態度には、菅首相は以前から相当憤慨していたそうです。韓国としては、例の戦略物資のずさんな管理により取り消しにされたホワイト国認定復活が最大の狙いです。しかし、 国家間協定の慰安婦合意や、1965年の日韓請求権協定で解決済みのいわゆる元徴用工訴訟判決で保護にされました。そのあたりを韓国側が自分たちの国内問題としてきちんとやってくれないと、日本としては未来の話はできません。というのが戦略的放置の方針ですね。そこに二階氏というモ者が絡んできて、 オリンピックなんだから儀礼的に会うだけならということになっていたそうです。戦略的放置の例外をどこまで広げるかという程度の話だったのが実情のようですが、言い返しが絡むと良からぬことを企んでいるんじゃないかなとついつい思ってしまいますね。まあ実際企んでいるんでしょうけどね。さて、韓国メディアは当然のように今回のムン大統領の訪日中止を日本側の責任として報道しています。 相変わらずの罵り言葉を使って、比較的温和な言い回しで書いている中央日報の社説より一部引用しますと、まず、日本政府に強い遺憾を表明せざるを得ない。最近、韓国政府が首脳会談開催に積極的だったのに対し、日本政府が消極的だったのは明白な事実だ。日本政府は最大の懸案である強制徴用、慰安婦問題に対する 可決策を韓国政府が先に提示ししろという態度で一貫した成果もないのは明らかなのになぜあえて来ようとするのかという本心が数日前に起きた相馬中間日本講師の発言ではっきり現れたりもした日本の態度は首脳同士が顔を合わせることが必要だという事実から目をそらしているように見えた首脳会談の成功を韓国から情報を引き出す圧迫カードとして 使っていいいいるるという疑いも拭い去ることはできないこうした姿勢では、韓国国民の反発を買うほかはなく、日本が望む結果とは正反対の方向で世論が形成されるほかはない。とのことで、おそらく韓国が望む結果とは正反対の方向で先進国の世論は形成されるでしょうね。対中包囲網で固まりつつある西側諸国の世論は、今までのように、 日本にいじめられれたななな韓国とはは見てくれなくなるのの時間の問題ですバイデン政権下のアメリカは、すでに韓国がいつ中国に寝返っても大丈夫なように、着々と計画を練っていると言われています。5月に行われた米韓首脳会談で、韓国の強みである半導体や電気自動車、EVO 電池などの分野で、サムスン電子を含む韓国企業5社が、計 約約約394 4ドル約4兆億円をアメリカに投資すると約束しましまたこれは先進技術を持つ韓国の主要産業の拠点を韓国からアメリカ国内に移転することになります。インテリジェンスが専門の評論家江崎道夫氏によると、韓国の先端技術を中国に持っていかれないための布石であるとのことです。それだけ今の韓国は、 バイデン政権のアメリカからも信用されていないということです。まあ、コロナワクチンの対応を見ても同様ですね。このような内実を知ると、韓国の人々に深く同情します。北の工作活動家を大統領にしてしまった結末が、韓国という国の消滅になりかねませんからね。まあ、自業自得ってやつなんですけどね。ただし、日本は同情なんてしてはいけません。日本の取るべき道は一つです。 今までのように韓国に情報は絶対にしてはいけません。韓国が日本の要望に応えるまでは戦略的放置を続けることです。まあ、日本の要望に応えると韓国国民はこれこそ顔を真っ赤にするでしょうから、韓国政府は答えることができないでしょうね。つまるところ日本はこのまま続けて将来的には断交するのが一番望ましいってことですかね。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 特に男女混合の団体戦は個人戦とは違った緊張感がありましたね。結果としては日本はフランスに敗れ銀メダルになりましたが、駆け引きの要素もあるんでしょうかね。さて、私も中学高校と柔道をやっていたと以前の一言タイムで言っていたと思いますが、高校の時団体戦で抽選の結果、富山県で一番強い高校と対戦したことがあります。 試合時間は1試合3分、団体戦は5人で戦い、げに3勝すれば良いのではなく、必ず5人が戦うルールだったと記憶しています。で、結果は5試合戦って合計の試合時間が3分かかりませんでした。先方から大将まで全員秒殺でした。ちなみに私は大将で組んだ瞬間負けを悟りました。以上です。